ははいそれでは寝る前にできる肩のストレッチ一緒にやっていきましょうはい吸って下から前吐いて大きく後ろ吸って下から前吐いて大きく後ろですで肩を回すというよりは肩甲骨を回して肘で大きな円を描くようなイメージでやっていきましょうで後ろのね 肘行った時に床を肘がするようなイメージでやっていきますね胸の前も気持ちよく伸びてるの感じていきましょうはい、そうしたらうつ伏せになります左手、上半身でつぶしていただいてはい、吸ってゆっくりと体開いて吐いて、ふーっと吊るします頭ついたままでいいですよ、吸って横 吐いてつぶしましょう。左の腕の外側、肩の外側が気持ちよく伸びてるのを感じていきます。はい、吸って開いて、吐いて上半身の力全部抜いていきます。はい、そうしたら腕を抜いていただいて横に伸ばします。で吸って。 吐きながら上の足をね後ろの床ちょんとつく感じあとは左の肩と相談しながら床の方についている肩の前の胸そこも気持ちよく伸ばしていきます肩甲骨が背骨に近寄っていくようなそんなイメージですね肩の力抜いてふーっと息吐いていきましょう そうしたら反対いきますね皆さんは、ね、転がっているのでそのまま逆方向を向いていただいてはいそうしたら手、肩に置いて吸って下から前吐いて大きく上から後ろ吸って下から前吐いて大きく上から後ろです。 肘でね後ろの床するようなイメージで大きな円を描きながら胸の前も伸ばしてあとは肩甲骨と背骨の間しっかりほぐしていきましょうはいそうしたら上半身でこの腕をね潰しちゃいますで吸ってゆっくりと上体横に開けて。 吐いてふうと息吐きながら上半身でこの腕をつぶしましょう。吸って開く、吐いてふうとつぶして、吸って開く。頭を置いちゃっていいですよ。吐いてもうね腕の上に、ね、乗っかっちゃいます。吸って開く、吐いて乗っかりましょう。 はいそう し, し,、はい、したら吐きながら上の足を後ろに回して後ろの床ねちょんと立てれば立てますしもうねこのぐらいでも全然いいですよ。床の方についている肩の前ここがねここがすごく伸びてるのを感じながら後ろの 肩甲骨と背骨が近寄っていくの感じていきましょうはいそうしたら最後仰向けになってで両手を天井に前ならいです吸って吐きながらぐーっと肩で床をしっかりと押してそうすると自然に背骨が持ち上がってくると思いますでは、吸って ふっと離します両肩ねもう一回いきますよ吐いてふっと肩で床を押して押して押して押して肩甲骨寄せるイメージです吸って両肩一気に離しましょうはいもう一回吐いてぐっと押してで吸ってふっと両肩離しますはいそしたら最後は伸びて終わりにしましょう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 はい、いかがだったでしょうか。一日どうしてもこうやって寝坊前のポーズが多くなる日常生活なので寝る前に肩周りをねリセットするだけで四十肩、五十肩どんどん良くなりますし姿勢もきれいになるのでぜひ寝る前にねやってみてください。で、こうやって寝る前に気持ちいい疲れない範囲のストレッチをすることによって血流もすごく良くなりますし熟睡もできるようになります。 ぜひ寝る前の5分以内のストレッチ習慣身につけていただけたらと思います。こちらのチャンネルでは運動苦手な方でも簡単にできるストレッチ、マッサージ、エクササイズ、骨盤低筋呼吸ご紹介しています。もしお役に立ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また